もでくれると嬉しいよはく甘く、はいはい、うん。は よしよしこれもやろうゃゃにゃいいいい子子だだににゃゃーーならんちにでならんで。<笑>あれ<笑> よいしょ今日も頑張りましょうおはよう。 あまり良くないけどね。そうだ、ね、雨は降ってんの？これ。なんかね、よくわかんない。寒そうだね。ちょっとすごい寒いみたいですよ、ね。よはい、そうですかあの。お昼、東京の話しかしないからあれだけど、天気予報はお昼ぐらいから あ, あの雨は上がるって言ってたけど。そうですか。データ放送でこの辺のを見ると曇りになってました。じゃあ散歩できますね。 寒くてもねちょっと行ってこようジャン君失礼ちゃんジャン君がトイレに入るときにホワーホっていうので、えー、ママがちょっと心配していますが多分痛いとかそういうことではなくなんかもう言うのに慣れちゃったんじゃないかと思、ね、習慣づいちゃったのか ちょっと今、うんちくんっぽいので、それもせんと、きれいにやるんだけど、うん。ってことは、終わったら走るかな。カメラはそちらを向けるわけにはいきませんので。後ほど。さあ、じゃんくん、終わりましたね。どうですか、元気出ました。たそうそうそうそう。あれ。<笑>今、爪切り中。じゃんくん。なんか爪だけです。 ジャン君ジャン君。 んちゃおしっこしただけでも走るよ僕はもう大人のつべとりポジションをポンちゃんから奪い取ったジャンんです。<笑> そすよ、えー もうパパは眠くなってふらふらしているんです。僕は今入ったところだから。やめて。今入ったところだから。